トレッシングペーパーとストリングライトを使って作る、光の形・土台編です。厚紙、ストロー、セロテープを使って、しっかりとした土台を作りましょう。ストリングライトを袋から出したら、ストッパーを引き抜き、スイッチを入れてライトがつくことを確かめます。 名前を書いたら、10センチ角 く, くらいの厚紙の端にセロテープでしっかりと固定します。この上に、ライトとストローを使って、土台を作っていきます。ストローを厚紙の端3箇所にセロテープで貼ります。ストローは、長さが違っていても、パーツがついていても構いません。 厚紙の真上あたりで3本まとめてセロテープで固定します。これでストローの骨組みができました。パーツの付いたストローを付け足す場合は、場所を決めたら骨組みと台紙にセロテープで固定します。ここまでできたら、ライトをつけていきます。ストリングライトのワイヤーを外し、絡まないように気をつけながら、 厚紙やストローにセロテープで留めていきますこの時引っ張りすぎないようにたるませながらテープで留めていきましょう上の方まで行って残ったら飾り付けの時に位置を決めて貼るのでそのままにしておきましょうこれで土台の出来上がりです この上にパーツを貼り付けて光の形を作っていきましょう。